こんにちは、美香です日本一優しい本格パン作りの教科書レーズン酵母編が出版されましたこれまで1万人以上の生徒さんが教えてたパンの中からえりすぐりのパンを皆さんにご紹介していきますでは作っていきましょうビスドール純凶器粉フランスパン専用粉ですねこちら 30g とレーズン酵母 30g こちらをよく合わせましょうしっかり混ぜてください 混ざりましたらラップをして室温で6時間発酵させていきますはい、6時間経ちました直径7センチのマフィン型に8号のブラシンを入れていきましょうブラシンがない方は型にバターを塗って打ち粉を薄くしておきましょうあとですね、コップか何かに絞り袋をセットしておきましょう あともう一つオーブンに余熱を入れていきましょう天板を入れて240度で温めておきます生クリーム 100g 動物脂肪分 35% ですこちらにグラニュー糖 80g お塩少々入れてミキサーでしっかり混ぜていきます少し、ね、とろみがつくくらいまで混ぜていきましょうはい少しとろみがついてきましたね分かりますか このくらいまでねとろみをつけてくださいそうしましたら一度ミキサーを止めて卵を入れていきます卵2個です1個ずつ入れていきますよ全卵です1個入れたらミキサーでしっかり混ぜていきます混ざりましたらもう1個入れ て, きていきます しっかり混ざるまで混ぜてあげてください次にふるっておいた薄力粉私はドルチェを使いますこちらを 80g でその上にアーモンドプードルを 40g 入れていきますアーモンドプードルはふるわないでそのまま入れていきましょうこちらをゴムベラを使って混ぜていきます も、ね、利き手ではないこの手でね回しながら混ぜていくと混ざりやすいですで6時間置いたリスドールとレーズン酵母を混ぜたやつですね加えていきます混ぜやすいようにね少し細かくして入れてあげましょうはい、さらにゴムブラで混ぜていきますよ発酵させたものをね ちょっと切るような感じで混ぜていきましょう。まだちょっと塊残ってましたよね。持ち上げてみて塊がね残ってないか確認しながらね混ぜていってください。持ち上げることによって固まってた生地がね切れますので面倒がらずにねしっかりねここで丁寧に切っていきましょう。 だいぶ切れてきましたねもうちょっとかな<笑>バラバラしてきましたよねそこの方からねしっかり混ぜてくださいねそこの方にね結構溜まってますのでね混ざってないものがね横から取るとよくわかるかと思います こんな感じでね、切りながら混ぜていきましょうだいぶ混ざりましたよね生地がちょっとね、サラサラした感じになってきたかと思いますこのくらいまで混ざれば OK ですそうしましたら最初に用意しておいた絞り袋に生地を全部流し入れちゃいましょうこちらは口金をつけなくても大丈夫です絞り袋を持ってない人は 2本を使って入れていきますこの時ねスプーンは少しねお水で濡らしながらやってあげると入れやすいですよはい、絞り袋をねじって逆さに持ちます先っちょですね 1cm から 1.5cm ぐらいの幅でカットしていきますカットしたのはね入らないようにねしっかりゴミ箱に入れてくださいねじゃあ入れていきます 六分目ぐらいまでね、入れていきましょうか、まず。全部に入れていきます。絞り袋はね、くるくる回さないでね、一箇所から。ぐっと入れていってください。ブラシのね、中心から入れてあげるといいですね。はい、六個入れましたら、少ないところに。 また貸していきますよ八分目から九分目ぐらいまで入りますこれね卵の大きさによって結構変わってきますのでねもう一個できそうだったらねはいこちらですね180度のオーブンで25分焼いていきます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 オーブンに入れて6分ぐらい経ちましたら一度ね、覗いてみましょう生地の中心がね、こんもり盛り上がってきたら前後入れ替えますこうすることによってまっすぐね、伸びていきますのでねやってあげるといいかと思いますじゃあ残り時間焼いていきますはい、焼き上がりましたこんな感じに焼き上がりましたいい色に焼き上がってますよね とってもねしっとりしてて美味しいんですよぜひ皆さんも作ってみてくださいねではまた